はいでですす今日もですね動画をご覧いただきありがとうございます今日はですね、独立開業の準備をされている医師、あるいは、クのあなたに、私の効果実証済みのクリニックや治療系のコンテンツをお届けできればと思っております。はい、久々ですけれども、えっとまず、売り上げを上げる覚悟を持ちましょうって話をさせていただこうと思います。えっと、私、今、いろんなその病院の関係の方と一緒にお仕事をさせてもらってるんですけれども、 あのまあ病院の経営って非常に苦しいんですね、まあ、ある調査によると大体6割から7割ぐらいの全国にある病院ですよがもうほとんど赤字経営の状態だというふうな調査のデータがありますなんで今日の話なんでさせてもらうのかなんですけど病院ってだから地域におけるまあいわゆるこの 医療ののの要というか住みやすさの一つスステータスになってるわけですよねなんでその地域から病院がなくなってしまうとそこの地域自体にやっぱり人が、あのー、来なくなってしまうわけなんですねですから医師不足の特にいわゆる田舎の医師不足というところですね超高齢化超過疎化してる地域の医療というものは常に、あのーまあ、いわゆる社会問題として取り上げられるわけですけどこれに対する解決策何なのかっていうところに関して、まあはっきりと答えが ないと思うんですよねで私の考え方的には医療はだから公益性が高いから基本的にこう広告を打つことができないしお金を稼ぐことができないと思うんですけど7割赤字なわけですよねけど2030年までにかけてどんどんどんどん高齢者の方が増えてくるわけじゃないですかでそれに対する解決策は今のところあるのかどうかというと私はノーだと思うんですよねどうすればいいのかわからない高齢者の数が増える、えー、いわゆるこの財源を圧迫するというような行動になってしまってるわけですよねなんで 私の考え方ですけれども、やっぱり人が集まる仕組みと売り上げ上げる仕組みというものを、あの病院関係者の方、 あのがやっっぱ作らないといけないいいととけ思ってるんですねでそこで私たちのさせてもらってるの自費 の, あの生態院とかの集客っていう形ですけど、まあ、いわゆるですね広告を売って、まあ、実費の患者さんを集めるということをやらせてもらってでそれで集客してるわけです。でなかなかあの公共の病院などで正直言ってやりづらいような形はあると思うす県立とかね やりづらいと思うんですけどけれども私立のクリニックさんとかであればもうすぐに、まあ、自費の免疫を導入したりっていうのはできるんじゃないのかなと思ってるんですねで、えー、私の考え方ですけどやっぱりいいものを残そうと思うとやっぱりどうしてもお金が必要になってくるわけですでそこでやっぱりあの医療というもののお金を混ぜてはいけないという考え方もあるんですけどけどやっぱりお金がないと経営できないというこの両輪があるわけですよねそこの間を 取り持つのは何なのかってことをやっぱり課題として考えていかないといけないなっていうふうに個人的に思ってるわけなんですね。じゃあそれに対する答えが何なのかっていうことなんですけれどももうそれはもう結論から言うと私の考え方です私の考え方ですけど経営者の方が覚悟を持つことだと思ってるんですね。売り上げを上げるっていう覚悟を持つことと今までのやり方を変えるんだって決意することこれしかないと思うんです。 でよくですね、こう経営してるとよく言葉で聞くわけなんですけど、うまくいかないのには原因がある。まあ、ボトルネックがあるっていうような言 い, 言い方をするんですけど、ボトルネックってどこにあるのかっていうと、もう常にトップにあるっていうふうな、そんな言葉もあるわけなんですね。なんで、ボトルは常にトップにあるわけなんです。売上が上がらないとか、経営上は火事が続いてしまってるだったりだとか、あコロナで、えー、集客厳習慣が厳しいっていうふうな状態になっているものも、原因は全部、 トップにあるんだっていうふうな考え方が私は個人的に必要なんじゃないかなと思ってます。でそれが医師だろうがそうじゃなかったとしてももう関係ないと思うんですねこんなご時世になってしまうと。もうやっぱりあの経営というふうなあのそういう風なスキルを学んで医師という側面だけじゃなくて自分は経営者なんだっていうふうな考え方のマインドセットを持つことが。 いわゆるこの厳しいコロナの時代の中でも生きていくためには必要なんじゃないのかなっていうふうに個人的に思ってるわけなんですね。なんで、えっと、先生方に私が個人的にお勧めさせてもらいたいことですけれども、やっぱこう、慈悲 の, あの集客のメニューだったりだとか、慈悲のことが集客できるようないいコメディカルのスタッフとやっぱ組んだりとかっていうことをされることは私個人的にお勧めします。まあ、なんで 私が提供できるリソースとしては藤塾っていうようなそんなですねあの慈悲の集客するメニューだったりとか高単価の販売っていう風なものがあったりとかするんですけど一般的に整体師の方とかがねよく来られるわけですけれどもあとか理学療法士から整体師になられる方とかが来られるわけですけれどもあの覚悟をやっぱ皆さん持っておられるんですねで覚悟をさえ持ってると 覚悟に見合った結果がおのずとその人のタイミングでやっぱり来るというふうに思っております。ですから、これも出られる医師の方だったりとか、病院の係にいらっしゃっておられる方、もしくはこれから独立開業医としておられる理学労働者の方とかも一緒なんですけど、やっぱりあの計するんだ、売上上げるんだということには、これやっぱまず覚悟があって。 思いがあってでそれが自然と売り上げとか数字とかにつながっていくんですよってことを、まあ、改めてお伝えしておきたいなと思ってるんですね。なんであので公益性が高い事業であることが分かっていながらじゃあどういうふうにこの病院の赤字が続いている中で、えー、診療報酬が決まってる中でやっていくのかっていうことに関しては患者数を増やすしかないっていうふうなね、まあ、そんな答えがあるわけですけど私個人的に思ってることは やっぱりマーケティングだったりとかっていうものを医療の中に取り入れていくってことをやるところがやっぱり強いんじゃないのかなっていうふうに思ってるのでえまあ病院経営非常に苦し い, というようなモデルかもしれないんですけどこれを打破するんだっていうふうなえ先生方是非私連絡一回いただければなと思っておりますのではいえーまあ最後ちょっとご案内みたいな形になってしまったんですけどまあこの現状は私自身が何か。 まあ、個人的には変えていきたいなと思っておりますので、今日の動画はちょっと病院関係者向けの方への動画でしたけれども、えー、何かあ、ね、今日の動画を見て思うことがある先生方いらっしゃれば、何かメッセージなどいただければ嬉しいなと思ってます。はい、なので、今日の話、えー、まあこれから独立開業する医師の方とかね、理学療法士の方全部含めてですけど、売り上げ上げるには覚悟をもとって話でしたので、参考にしてください。 面白かった方は、いいね、おび、チャンネル登録お願いします。YouTube の概要欄から、私の自主治療院のセコマニュアル、YouTube のシャーディング概要欄あるので、今すぐ下のリンクからダウンロードしてください。以上です。